今回のこのイベントを解散イベントとして選んでいただきました、本当にありがとうございます、みんな集まってくれて、本来なら去年の開催の時に、えー、そうなる予定だったんですけど、延期したために出れなくて、で今回、えー、みんなが集まってくれました、なので、精一杯あのー、頑張って踊ってくれると思うので、皆さん、あのー、頑張ってお、あのー、応援の方よろしくお願いいたします。 ございます。ただいまご紹介にあずかりました四季人衆ソウルと申します、えー、まずこのままお借りで、えー、この、えー、解散イベントという形を立らせていただきまして誠にありがとうございますそれでは改めまして皆さんこんにちは神奈川県川崎市よりやってまいりました四季人衆ソウルと申します 私たちは、えー、2018年に結成いたしまして少人数ではありますが細々と活動を続けておりました、えー、今回が3年ぶりの、えー、演舞となるとともに、えー、先ほどありました通りこれで解散となります、えー、最後の演舞とはなりますが精一杯踊らさせていただきますのでご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします観客の皆様に礼 それでは参ります。色人衆ソウル、ソーランビート、構え。 大きな拍手をありがとうございました知人衆総務官でした